皆様おはようございますあ、もう昼過ぎましたからこんにちはですねはい、えー、小田原から回りましたスプラッシュモンキーズです2023年度はこれが踊り染めになります今年1年間も皆様に笑顔と元気を届けられますよう心を込めて踊らさせていただきますので応援のほどよろしくお願いいたします ありがとうございます。それでは回りましょう。チームの思いは一つ。この演舞。踊り子、黙。 東海の相模の国に生まれるく今回我らが示すは歓喜の家具さあ咲き誇れその目のもと春夏のごとくさあ舞い踊れあなたに芽生える息吹のごとく これが激流たての手に打 れ, れる言うなどさあさあさあさあ踊れ踊れ決して逃すな潜在一遇このひととき お願いいたしますスプラッシュモンキーズでした大リープお願いします